私は吹雪、地獄の吹雪と言った方がわかるかしら。<笑>まあ今日は少ししか出てないけど。次回ワンパンマン第7話、至高の弟子。<笑>いよいよ吹雪組の出番ね。吹雪様来週我々の出番はありませんよ嘘でしょ